はい、どうも、おめチャンネルです。本日私はですね、今、セントレジスランカウイさんの方にね、えー、お邪魔させていただいてまして、これからね、もうチェックアウトをして、これからリッツカールトン、えー、ランカウイさんの方にね、向かっていくという形でございます。今ね、午前中雨が結構降ってたんですけど、かなりね、えー、いい天気に復活してきましたので、めっちゃね、楽しみです。じゃあね、これからリッツカールトン、えー、ランカウイさんの方に向かっていきたいと思います。では参ります。 はい。今ね、出発しまして、これからね、リッツ・カールトン、ランカウイさんの方に向かっていきますけど、グラブのね、車がもうめちゃめちゃ広くて、ロケ感ありまくり。そしてですね、こちらのね、カードをセントリーズさんの方にいただきまして、これでですね、国内線のラウンジ、特別のラウンジにね、入ることができるとっていうものになってます。これもね、あの動画でまたお届けできればと思います。じゃあ、リッツ・カールトン向かっていきます。 れがす一気にね、厳重なチェックがあって、敷地内に入れる感じですね。 はい、今ねおおチェックインさせていただきましてめちゃめちゃねすごいスケール感が半端ないですいやーまたねセントレジスとは全然違ったね、えー、雰囲気をね楽しんでいただくことができるんじゃないでしょうかいやーすごいなんか スケールがね半端ないですねもうこれ多分全部敷地内ですもんねはいすごいことになっておりますはいチェックインのねタイミングでおしぼりとお茶をね頂 い, いておりますはいということで熱いんでねちょっと頂 い, いていきたいなと思いますこのお茶あ香りがねめちゃめちゃいいですね ああなんだろう、ちょっと、ね、酸味がある感じなんですけど、甘くても美味しい、すごくさっぱりする感じですね。うん、うまい。いいま今ね、チェックイン手続が完了いたしまして、これからバギーでね、お部屋の方にお話しいただけるという感じでございます。で車がね、着くとこちらのね、ドラを鳴らしていただけるという感じですね。はい ということで、あ、う、あ、ん、バックオッケーいオッケー。はい。お、OK、姉、はい、<笑>さん、止まりました。これね、バギーは後ろに乗るのがね、鉄則ですけど、楽しいっす。はい。ということでね、バギーでね、今、送迎していただくという感じですね。おぉ。いや、とにかくね、敷地がめちゃめちゃでかい。そうですね、しぎラ感がありますね。 シギラ感が半端ないです。<笑>おい、我々の部屋は、えー、16ですね。16だそうです。はい、ビラビラの16です。今、アラマンダのテンです。ん。おお、残るね。よいしょ。15と見えたので。おお、16。Thank you. で本日のこちらのお部屋ですね、ヴィラ16というお部屋になっております。いやー、完全にね、もう戸建てみたいな感じですね。すごい。いやー、玄関、めっちゃ広い。朝もね、そちらに置いてあります。じゃあね、行ってみたいと思います。おお、めちゃめちゃ。 海と大プールもございますすごい。なんだこれは。はい、全容がね、ちょっとあれですけど。はい。じゃあね、入り口の部分からちょっとね、見ていきたいと思います。まあ、こんな感じでね、水回りが置くという感じでしょうかね。はい。じゃあ、玄関戻って、こちらのリビングでしょうかね。こちらの方からご紹介していきたいと思いますけど。 このウォールナットがねちょっと黒くなったようなウッドが使われていて、かなりね扉も大きくて高級感ありますね。はいで入っていただいて右手にですねライティングのモードを選べるねコントローラーがあったりとかエアコンのねコントローラーなどがございます。そしてねすぐミニバーのコーナーとなってましてこういったねおやつ類はいクリスピーとかね、そして、えー、グラス類とお菓子。 そしてお水と、ネスプレッソマシーン、そしてアイスペールと、お、これなんだろう、急須みたいな感じですかね、茶ャキ、大きい、紅茶とか入れられるのかなあ、これがあれなんだ、電気ケトルなんだ、おしゃれ、おしゃれ電気ケトルですね。で、こちらがアイスペール、そしてワイングラスとかが、ね、ありますという感じです。で、こちらの下がワインセラーなのかなあ、冷蔵庫ですね。はい、こちら開けていただくと、ほら、 プセブンアップ入ってますねこの下がジュース系グアバジュースとかオレンジジュースチョコ、はい、そしてこちらのね炭酸水だったりとかお水とかが入ってますはいこちらピリスナーのね、はい、ビールだったりタイガービアハイネケトがございまして一番上がはいこんな感じのシャンパンとかねございますね はい、かなり、ね、豊富ですね。はい、そして、えー、正面にお、もうね、猿に気をつけてくださいというのがね、あ窓にも当たりますね、はいで。おしゃれ本が置いてあって、えー、ウェルカムスイーツですかね、最初チーズかなと思ったんですけど、スイーツですね、めちゃめちゃおしゃれ、そしてリッツカールとランカールと入ってますね。はい、でナイフなっておっ<笑> これちょっと置物かなと思ったけどガチフルーツですねウェルカムフルーツでしたリンゴ、みかん、マスカットプラムですかね、えー、バナナとドラゴンフルーツとマンゴーございますあ、はい、あキウイとかもあったこれなんだろうこれわかんないなすごいそしてメッセージカードがあってこういったねオブジェまな板みたいなのがあったりとか、えー、こちらは鳥のね置物と、えー、電話機があってここなんか開けられそうですね 鳥をどかさないと開けられない開けちゃいけないところなのかなはい、まあ、配線あここにもねコンセントが2箇所と、えー、USBA がね2箇所あるという感じですお反対側も実は開きそうですねただこの鳥ちゃんをね毎回どかさないといけないということがありますねはいこちらのサル気をつけてくださいっていうところを開けていただくとあまあ普通にね 収納スペースになってます。特段使うことはね、なさそうですね。はい。まあ、こんな感じ。そして、こちらのね、絵画。なんか、おしゃれですよね。そしてシーリングファンとありまして、この天井の高さ。いやー、これね、伝わんないだろうな。どうだろう。3メーターぐらいあるんじゃないかな。あの、てっぺんまで。はい、ございます。そして、リビングスペース。こんな感じになってまして。テレビがね、ここにございます。 55インチぐらいありそう。もっと大きいかな。で、このようにね、ウッドになってて、角度をね、調整していただくことができるというふうになってます。ただ、あれですね。あの、HDMI とか、USB とかは差し込むのが困難なタイプじゃないかな。なんか別に差し込めるタイプのところはないですもんね。はい。で、こちらがシーリングファントンのね、コントローラーでしょうかね。ほら、窓にも。 さらにね、ご注意くださいとございます。で、えー、テレビのリモコンだったりとか、おしゃれ本ございます。いや、ソファーとかもね、かなり広々としていて、もう寝転がれるぐらいのね、ゆったりとした感じですね。で、こちらのお部屋がなんかね、茶室みたいな、口会議室みたいな、ね、もうゆっくりできるスペースがあって、このようにね、湯呑み茶碗があったりとか、 ティースプーン。そして、茶器がね、あるという感じですね。これもね、非常におしゃれ。ここは、扉とかはね、特段閉まんなそうですね。で、えー、カート。カーテンのね、調整と。お、なんか猿の、あ、鳥か。鳥の鳴き声がめっちゃ聞こえます。すぐそば。もう本当にね、自然に囲まれてる感じですね。猿かなと思っちゃいました。はい。で、こちらのね、カーテン類のコントローラーが、えー、こちらにあるという感じですね。 はい。で、下のコンセントはね、こちらは日本製のねコンセントはさせないタイプのコンセントが2箇所あるという感じですね。で、ゴミ箱という感じです。いかがでしょうか。もうリビングだけでも圧巻ですよね。いやー、皆さんあのね、プールとか早く見たいと思いますけど、まあこんな感じでね、えー、海も見ていただくことが、ね、できる、えー、ビューとなっております。で、こちらの下にもね、 はい、なんかね、庭がテラスがあるんですけど、まあ、ここはね、ちょっと後ほど見たいと思いまして、えー、まず主寝室の方ね、行きたいと思います。ドーンとベッドがね、このように置いてございます。で、ベッドのサイドパネル、これはね、日本のコンセントもさしていただけるタイプになってます。で、USBA が2箇所と電気の、ね、コントローラーがあります。で、おしゃれ本があって、ですね、電話機とテレビのコントローラーとリモコンのコントローラーがございます。 で足元の方には何か、ね、物置があったりとか収納スペースには聖書等が、ね、ございますと。で、えー、アクセサリー等を、ね、置いていただく貝殻葉っぱかなあります。まあ、照明とかも、ね、非常におしゃれな、ね、模様が入っていてウッドがねすごいあの濃い感じの、ね、ウッドが使われていて統一感がありますね。でも床は、 多分ね、広く感じるように、ちょっと薄いね、フローリングが使われていたりとか、えー、絨毯はね、茶色で、まあ、統一感があるような感じの、なんかコントラストになってますね。で、ドンと、キングサイズのベッドがね、ありますとで。こちらのテレビありまして、リビングと同じタイプですね。で、角度をね、こちらも、このようにつけていただくことができるという感じになってますが、まあ、USB-A だったりとか、あの、HDMI はね、ちょっと挿すのは難しそうなタイプですね。 で、上もね、天井がこのようにかなり高いという風になってます。で、ベッドの方からはやっぱりね、プールビューという感じですね。まあこれね、完全にプライベートプールでございますので、いつでもね、入っていただくことができます。夜ね、どんな感じでライトアップされるのか、えー、ライトアップがないのか、ちょっとね、気になるところですね。はい。で、こちらのね、ベッドパネルの方ですが、 こちらも同様にですね、モードとかね、選べる、はい、プライバシーボタンとかもあったりしますけど、コントローラーがあって、USB-A が2箇所と、コンセント。これも日本のね、コンセントが差していただけるタイプですね。で、Bluetooth のスピーカーかなんかですかね。はい、置いてございます。そして、足元の方にも、このように収納スペースがあって、お、なんだこれ。あ、違う、なんか動かせるのかなと思ったら、動かせない、くっついてましたね。おしゃれですね。中が地図になってます。 はい、という感じです。これがね、えー、ベッドルームという感じですね。いかがでしょうか。いやー、めちゃめちゃ広いですね。はい、そしてこちら、あここもね、扉、閉めていただくことできますね。はい、このように、えー、閉めていただくことができて、水回りの方ですね。うおー、天高がね、めちゃめちゃ高いんで、扉1枚がね、めちゃめちゃ大きいですね。 はい。水回りの前に、この裏ですね。この裏にはね、収納スペースがこのようにございます。ドーンと。ね、もう荷物入っております。ここね、開けることはできますけど、特にね、何か入ってるっていう。あ、これセキュリティボックス。セーフティボックスがね、ございますね。で、こちらから。ここら辺は空ですかね。はい。空。空となってます。 はい。あ、でね、麦わら帽子がね、こうやって置いてあったりね、非常にオシャレ。そしてこのバッグ。これは持ち帰り可能っぽいですよね。ちょっと気になりますね。あー、この柄、めっちゃ可愛いじゃないですか。そして、網網バッグ。これもね、いい感じですね。えー、売り物かなんかなんですかね。こんな感じでね、置いてございます。すごい。そしてハンガー。 バスローブにはちゃんとね、リッツカールとランカウイということでマークがね、入ってございます。あ、すごくね、さり心地がいい。タオル生地っぽいっていうよりは、もう本当にね、あの、着るものっていう感じのね、バスローブとなってます。で、アイロン台とアイロンがあって、で、こちら、多分ね、シートとかにね、あの、ベンチとかにかけていただくことができるタオルというふうになってるんじゃないかなと思います。お反対側にも丸々同じような収納スペースがありますけど、多分ね、ここも使うことはほぼ、 ないスペースなんでしょうかね。念のため。はい。特にはね、何か入ってるということではなさそうです。はい。で、えー、こちらの足元の方ですね。はい。見ていきましょう。おお、これも可愛い先ほどの、なんか同じような感じなんですけど、風呂敷みたいな感じですね。自然豊かな感じしますね。すごい可愛い。ここは特段なくて、 でこちらが、おお、サンダルですね。ビーチサンダルではなく、なんかこんな感じのアみアみ風ですけど、まあビーチサンダルですね。いやー、おしゃれ。そして、替えのね、枕とで、こちらに、はい、靴べらだったりとか、シューシャインとかね、えー、ございますという感じで、シューポリッシュ。いやー、この右輪だと、ね、このバッグ、めちゃめちゃ可愛 い, い。 これはパンダさんとね、取り合いになるのか、もう一個ね、あの、いただくことができるのか、ちょっとね、相談してみたいと思います。はい。で、こちらは、何だろう。あ、ここもね、扉になってるんだ。なるほど。すごいですね。大きい鏡もありましてね。はい。で、ここを開けていただくと、はい、ドレッサーになってます。こんな感じ。もうね、隣はバスルーム。バスタブもね、めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。いやー、こんな感じのね、 すごい石が使われてて。コンセントとかはね、特になさそうですかね。あ、下にありますね。ただね、日本製のコンセントは使えないタイプになりますので、備え付けのドライヤーとかね、そういったものを使っていただくような感じになるのかなと思います。で、タオルだったりとか。で、ここね、あの、上げていただくことができそうですね。目隠しとして。はい。バスタブがね、めちゃめちゃ広い。いやー、おしゃれですね。こんな感じ。 ね、水出していただくと、こんな感じですね。これ多分ね、10分以上はね、かかりそうなボリュームじゃないかなと思いますね。はい。で、こちらに、えー、バスソルトと石鹸がございます。あ、入ってなかった。バスソルトが入ってるのかとうか、<笑>ないんですね。ひょっとすると、ターンダウンとかで持ってきてくださるのかな。で、これを押していただくとね、えー、こちらのシェードを開けていただくことができると。閉めたりできるという感じです。 でこちらがね、はい、お手洗いかな。お手洗いは1箇所なですかね。こちら、はい。こんな感じで、おお、唯一、今回初めてウォシュレットがついてるんじゃないでしょうか。さすがです。こういうとね、まあ、こんな感じのトイレットペーパーの置き場になってまして、めちゃめちゃね、可いいですね、はい。なんだろう、ここら辺もなんかスリッパというか竹というか、なんかね自然。 モチーフにされてる感じですね。えー、面白いですね。はい。で、こちら、洗面台がね、2箇所ございます。えー、拡大鏡もね、2箇所ございまして。はい。えー、こちらのアメニティ。これもね、マンダニーオリエンタルさんと同じものですね。はい。マレーシア来て、この2箇所っていう感じですね。はい。お水、こんな感じ。で、コップが湯飲みジャーンみたいな感じで、いいですね。これがね、多分ね、アメニティ、 バッグなんじゃないかなちょっとね、開けてみたいと思います。はい。どんな感じでしょうか。はい。ああ、この通りね、ここに歯ブラシとか、コットン類とか、シャワーキャップとかね。はい。こういった、えーっと、マウスウォッシュでしょうか。はい。入っております。いや、このバッグもね、統一感があってめちゃめちゃ可愛い。これもなんかもう一個いただきたいぐらいですね。ほら、すごい。可愛い。しかもね、触り心地がめっちゃ気持ちいい。 いやーめちゃめちゃおしゃれです。はい。で、下にタオルがあって、お、これはドライヤーでしょうかドライヤーですね。これも同じ感じの入れ物になってましてね。巾着みたいな。めっちゃおしゃれ。はい。じゃあね、ここのドライヤー、ちょっとどんな感じなのか。フィリップス。これもどちらかで使われてましたね。フィリップス製か、なんかスイスメイドのね、 ドライヤーが多いんじゃないかなと思いますね。はい。こんな感じのドライヤーとなってます。いいですね。はい。そして反対サイドですね。足元にはタオルがあって、同じようにね、コップ、湯飲みジャンがあって、こちらは、はい。バニティキットが入っておりました。そして石鹸と、これなんだろう。なんかタオルみたいな。はい。ちょっと触り心地が違う。あっちにもね、同じものが、 ありましたね。なんか奥敷くのかなはい。そんな感じです。で、足元には、えー、体重計とゴミ箱がね、ございます。そして、こちらね、シャワールームとなってます。しかもね、このシャワールーム、ここからね、あの、プールの方に直接行けます。まあ逆に言えば、プールからシャワールームに直接ね、入っていただくことができるようになってますね。でここら辺もね、シェード、あの、上ありまして、 ご自身でね、閉めていただくことができるというふうになっております。いやーもう、至れり尽くせりじゃないですか。ね。はい。で、アメニティ、こんな感じですね。これもね、非常にいい匂いですね。はい。最高です。で、シャワーの方ですね。下がね、温度ですね。で、これはどっちなんだろう。右かなはい。右が普通のシャワー。 はい。まあ、こんな感じで、水圧はね、もうしぶんないのかなと思います。ちょっと緩いぐらいかな。十分だと思いますね。はい。まあ、こんな感じでね、流れていきます。という感じです。はい。まあ、室内に関しましてはね、まあ、こんな感じかなというふうに思いますので、えー、バルコニーの方ですね。テラスか。まあ、せっかくなんでね、こちら、プールサイドの方、こちらからね、シャワールームの方から出てみましょうかね。これは奥行きがね、めちゃめちゃ、 あのー、無駄に広いというか、なんかスペースがめっちゃありますね。まあなんか浮き輪とかね、そのまま膨らまして置 い, 置いとくのはいいかもしれないですね。はい。これはなんか物置でしょうかね。ね。灰皿かなはい。出ました、プール。そうですね。横幅が3メーターぐらいで、長さは12、3メーターぐらいという感じでしょうか。 まあね、プライベートプールっていう割るは十分じゃないかなと思いますね。はい。で、奥はね、はい。まあ、こんな風になってるので、まあ、視界はね、あの、プライバシーは守られているのかなと思います。まあ、お隣さんとかね、ちょっと見ていただくことはできますけどね。はい。まあ、こんな感じです。で、寝室もね、このように見ていただくことができますと。はい。で、まあ、こんな感じでですね、はい。座っていただく。 とというかかあったりとかパルスルも、ね、開けていただくことができますし、この下には、ね、このようにプライベートのさらにテラスがあるという感じです。階段で、ね、降りていただいて。いや、すごいな、めっちゃ広い。はいまあ、こんな感じで、あ海を見ていただくのは、ここが、ね、やっぱり綺麗ですね。しかもなんか海がめちゃめちゃ麗。はい。こんな感じですね。 で、なんかね、シートかかってますけど、ここもね、開けていただいたりすると、ほら、こうやって、あの、なんていうんですかえー、名前忘れちゃいました。あの、ベッドみたいな感じになるのかな。デイベッドみたいな感じになるのかなと思いますけど、どうでしょうかね。はい。まあ、本日はね、こんな感じの、えー、お部屋にね、一泊させていただくという、もう素晴らしい。はい。もう、マレーシア、ランカウイ最後のね、宿泊の日にふさわしい。 えー、ホテルじゃないかなというふうに思いますけども、いかがでしょうか。はい。ということで最後ね、ここから戻って締めくくりたいと思います。はい。まあ、こんな感じでね、めちゃめちゃ最高ですね。いかがでしょうか。はい。ということでね、Wi-Fi 接続しましたので速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。 はい。速度出ました。ダウンロード下りが 16.01Mbps。アップロード上りが 16.59Mbps となってまして。まあね、やっぱりね、そんなに速くはないんですけど、まあここでね、Wi-Fi の速度気にするのは私ぐらいじゃないかなというふうに思います。まあ通常のね、ネットの利用であれば特にね、問題はないかと思いますけども、まあ YouTube のね、ライブとかだとちょっと不安定になる可能性はあるかなというふうに思います。はい。というわけ で, ですね。こちら。ランカウイ。 マレーシア最後の宿泊となります、ザ・リッツ・カールトン・ランカウイさんの方にね、チェックインが完了いたしました。最高。もうね、敷地がめちゃめちゃ広くてですね、まあ15時ちょっと前にね、着いたんですけども、何かんやね、撮影とかしてたりしたらもう16時回ってしまいました。えー、まあちょっとね、本当にね、ゆっくり過ごしながらでもね、あの皆様にあの情報をお届けしながらね、えー、行きたいなというふうに頑張っていきますんで、 おいいいただければと思いますちょっとね、あのゆっくりさせていただいて、準備整いましたら、プライベートプールにつきましてはいつでも入れるので、あのメインプールだったりとか、プライベートビーチとかあればですね、そちらの方ちょっと見ていきたいなというふうに思います。ということで、行ってまいります。 はいということでねこちらファミリープールの方にねこれから向かっていきたいと思いますまたねバギーにあの乗っけてもらってね向かっていきたいと思いますもうねあの角とかはねもう渋滞になっちゃってますね面白いですねはいということで向かっていきますキッズステーションがあってですねお子様ね遊んでいただけるところがありますこちらのファミリープールがめちゃめちゃ綺麗ですねインフィニティもインフィニティですねやばいです はいこんな感じですね、最高はいプールの裏からですねこの細いね路地を抜けていくとプライベートビーチの方にね、えー、来れるということで今、プールの方にねやってまいりましたはい砂浜の方にねやってまいりましたがもう砂もねめちゃめちゃサラサラで今ね、ねビーチサンダル履いてますけれどももう全くねあの ノンスストレスですね貝とかもねあるわけではなくいやーすごいですあそこはねホライゾンですねであそこで多分18時半からなんかシャンパンとかのひょっとしたら振る舞われるのかもしれないですねはいいやーこんな感じの海ですねちょっとね足突っ込んでみましょうかねこっちの方がセントレジスよりは波がね立ってますけどはい いやーこれ気持ちいいよこっちの方がね冷たいですねいやー最高のビューじゃないですか最高のビューですはいまあこんな感じでね海もめちゃめちゃ綺麗あの海自体は多分ねセントレジスランカウイさんよりこっちのリッツカルトンランカウイさんの方が 海でね、楽しんでいただくことできるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。あ、セントリースさんの方で、ね、プールの方がね、いいかな。でもリッツカールトさんプールもね、めっちゃいいですね。いやー、最高。めっちゃ映えます。はい。ということでね、今からプールの方にね、入っていきたいと思います。いやー、めちゃめちゃいい感じですね。冷たい。めっちゃ気持ちいい。はい。ということで、えーっと、今ね、リッツカールトラン南ンさんのプールの方にね、住むから。はい。 ということ で, ですね、今、プールの方に入ってきまして、もうほぼね、今人がいなくて、プールの中入ってるのは私とね、パンダさんのみという形になってまして、えー、めちゃめちゃね、えー、最高でございます。いやー、めっちゃ最高ですね。で、さっきまでね、こちらの、あのラ、ラジャグジーみたいなところにね、カップルがいたんですけれども、いなくなりましたので、ちょっとね、ジャグジーの方にも入ってみたいなというふうに思いますけれども、はい。まあ、こんな感じの、えー、ジャグジーというかですね、 ゆっくりできるスペースがありまして、あこっちはね、あったかい。こちらはね、あったかいですね。なので、まあ、こんな感じで、えー、めちゃめちゃねあ、あったかいっていうか、ちょっとぬるいぐらいかな。はい。えー、ここでもゆっくりね、していただくことができるので、えー、めちゃめちゃ最高です。ということで、まあ、ちょっとね、あのゆっくりさせていただいて、お部屋の方にね、戻ってですね、あちらのね、 あのホライゾンさんというレストランの方で、18時半からですねあのエリート特典が受けられるということなので、そちらの方うに、ね、向かっていきたいなというふうにいます、はい、お部屋の方にに、ね、戻ってまいりましたので、ちょっとね、プライベートプールの方にね、入っていきたいなと思います。 お冷たいおお<笑>急に深くなった<笑>段があるかなと思ったらそのままね深くなりましたね3段ぐらいしかなかった<笑>あの深さはねあのファミリープールと同じようにやっ1 0 0 3 0ぐらいある感じですねいやーめっちゃ最高はいまあ十分ねここで泳ぐのもねいいですねほー あ最高です。ということで、ちょっとね、入って、この後はあのホライゾンの方に行ってですね、イベント、なんかね、6時半から8時まで、DJ 回したりとかしてですね、あのフリードリックみたいなので、本当かなっていう感じなんですけど、なので、夕飯はね、20時で予約を取らせていただいております。ということでね、準備して、そちらの方、ゆっくり向かっていきたいと思いまーす。 はい、ということ で, ですね。今日はですね、リッツカールトンランカーウイの5周年イベントということでね。5年前の本日ね、開業しておりますんで。ホライゾンでね、イベントがありますんで、そちらの方にね、向かっていきたいと思います。欲しいだよとかはい、こちらがね、そのバウチャーチケットになります。と い, いうことでね、5周年パーティーのファイブやアニバーサル、コンプラチュレーション。コンプラチュレーション。<笑> い や,、ええはい、いやーすごいですね5周年記念の、はい、あイベントの会場になるからですねこれはすごいそしてあやっぱりここのバーがいやテばい大量パーティー大量周年パーティーです はいまあこんな感じでね、めちゃめちゃおしゃれでございます。<音楽>はいということでね、こちらがリッツカルトンランカウェイ5周年、5イヤーアニバーサリーということで、すねめちゃめちゃ、こんなイベントのところでね、動画撮らせていただいてますけど、最高です。 まはいこらんな感じでインスタグラムのねフレームなんかも準備していただいてるみたいなので早速ねやってみたいと思います。 は, は, は, は, はいこれで、はい、ーーこんなね素晴らしいサンセットビューをね望むことができる席もねーーもございますめちゃめちゃ最高。 はいうん、ということでね最高の席で今モクいルだきましたのでいただいていきます最高ホンはね真ん中の席巻いてるけどそこは綺麗な外出時最高ですはいこちらねいただいていきたいと思いますはいラックもねいただいております はい買っていただきたいと思いますいやマジでこうこで最高ですはいということでね今リッツ・カールトンのねなんとマーケティングの方とかだっ飯交換させていただくことができましたあのもういっぱいねインスタグラムもアップしてねということで言っておっしゃっていただきましたので頑張っていきたいと思いますそしてねこんな感じでパッタイだったりとかですねはい北京ダックとね一通りいただいてますんでここら辺もねちょっと食べていきたいなと思います こちらパクタイねいただいていきたいと思います、うん、クチンい て, てめっちゃうまい、うんいっいうまあ、その他ね北京ダックなんかもありますし他にもチキンもあるんでめっちゃ最高ですで先ほどね現地で知り合った、ね、日本の方も来られてたんであのお伝えしてよかったなと思います、うんうんうんうん はい、こちらですね、ランタンを流して、ね、皆さんの願い事を叶えてね。はい マリンバイオクシュ Thank you, and a very warm welcome to all our guests and to our beautiful Horizon. I thank our esteemed, esteemed personalities who have taken the time to celebrate with us our fifth year anniversary. Yeah, l a u r It is a matter of great pride to see the results grow and embrace our service values. And achieve, we ever t h o u g h t what was never possible. From the bottom of my heart, I would like to thank all the ladies and gentlemen which are celebrating with us tonight. I take pride in saying that we have the best and the most extraordinary ladies and gentlemen with equal high aspiration and dreams. They have worked against all odds over the past five years to make the impossible possible. Our guests, returnees, members, and loyal m a r r i o t t b o m b o members, vendors,、sure. thank you for your trust and your support. I hope you made beautiful RC memories over the past years. And for those which joined us today for the very first time, welcome to the m i d startling library. And trust me, It will be beautiful. In so many ways, you will discover this little paradise like I did six years ago. Five years seems like a long time, but I still remember receiving the call while back in Shanghai to get the opportunity to open this beautiful architectural piece. In fact, I had to Google w h e r e was one copy. Because I didn't really know. And once I found out, I knew that the magic would just be there. Now it is the place where my ladies and gentlemen and I make fond memories with all of you, our dear esteemed guests. And from the bottom of my heart, I truly thank you for being with us. Five years ago, now, and forever. On this note, oh, got a little g o o s e bumps now. <laughs> On this little note, let's end the chit chat and let's celebrate. Our food and beverage team will pass around a little bit bubbly and let's cut a little bit of a slice of cake to kick off the celebration and create awesome memories. Your loyalty means truly the world to me. <laughs> <笑>コングラチュレーション<笑>、はい、ということでね、5周年を迎えたリッツ・カールトン・ランカウイ、私もねこの場に立ち会えて、めちゃめちゃ嬉しいです、最高。 So, please feel free to contact them and they'll be happy to assist you as well. We are here throughout the night, so please feel free to contact them throughout the night and make your wishes as well.、Yeah. The、first up, we have a relaxing 60 minute massage for two at our award winning spa. And the last winner is five zero、oh. zero two. Yeah, yeah, yeah. I'm getting lucky for the last one. InstaLive で書いてく t さった願い事 InstaLive r e g の視聴者さんから、ね、いただいた願い e ということでね、パーティーの途中ではありましたけど、レストラン予約してましたので、レストランの方にね、移動してまいりましたはい、こんな感じですね、ビーチグレードということで、いや、めっちゃね、バーとかもいい感じですね。はい。 もうねシートとかかかっちゃってる感じですね。この奥かなはいこちらからでシーバスだったりですねグルッパーとかです、ねまあ、あのトビウオだったりとか、はい、あのお魚選んでいただくことができるという感じですね。そしてロブスターだったりとかムール貝とかもねめちゃめちゃ新鮮そうです。はいということでねこちらロブスターの方ですねめちゃめちゃ大きいです。 そしてパンとリブアイステーキ 300g、ね、いただきました備え付け の, の、ね、ポテトですねはいじゃあこちらねいただいていきたいと思いますと、はい、いうことでいただいていきたいと思いますまずねロブスターの方ですねああこれもねもう刺した感じがめちゃめちゃ身がしっかりしてますよいただきますうんめっちゃグリルで焼いただけあってめっちゃ香ばしいうまそしてねレタスいただきます うん。レタスも温かくて美味しいです。はい。そしてね、リブアイステーキ、いただきます。うん。柔らか。めっちゃ美味しい。やっぱグルイでね、外が香ばしいんですけど、中はめちゃめちゃ柔らかい。もうレアっていう感じなんですかね。最高、これ。はい。今ね、お部屋の方に戻ってきまして、夜のプールね、こんな感じでライトアップされる感じですね。いやー、思ったより明るくてね、 いい感じじゃないですか。最高です。はい、そしてね。ターンダウンの方も入っておりまして。5周年のね。記念のおやつもね。配布されておりました。5となってますね。いやー最高。はい、ということでね。本当に今日のね。5。イヤーアニバーサリーパーティーはね。もう本当に最高でございました。まあ、本当にね。この日に立ち会えたことをね、本当に光栄に思います。 まあ、この後ですね、ライブさせていただいて、まあ、ゆっくりさせていただこうと思いますので、また明日の、ね、朝、お会いできればと思います。おやすみなさい。 はい、おはようございます。昨日もね、ぐっすり眠ることができました、まあ、ライブもね、えー、1時間程度ね、やらせていただきましてそちらの様子につきましてはこちらのリンクの方にね、出しておきますのでよかったらアーカイブも見ていただけると嬉しいです、えー、今、ね、天気は雨はみましたけどね、午前中、まあ、7時過ぎぐらいから結構な雨降ってましてね、えー、今止んでおりますので、えー、朝食会場の方にね、バギーを呼んで向かっていきたいなとい う, ふうに思います。行ってまいります。 はい、ということでね、朝食会場の方に向かっていきたいと思います。ああこちらはですね、ショップがございますね。リッツフルトンのグッズだったりとか、ね、売っております。こちらがね、アクティビティセンターでですね、まあ、カヤックだったりとか、なんかね、いろんなアクティビティがね。えー、できるというところでございます。Good morning. Good morning. How are you? Yeah, It's、yeah. the first time for all of my friends. I don't care if you have a lot of r i e n d s I d o n care if you h a v a lot of r i e n d s I d o n care if you have a lot of f r i n d s I don't c e if o u have a lot of f r i n d s I don't care if you have a lot of f r i n d s I don't care if you have a lot o r e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 はいというわけでですね席の方にご案内していただきましたけどもうねスケールが本当に半端ないですし今からねオーダーさせていただいたお料理もめちゃめちゃ楽しみですということでねちょっとお料理が来るまで待ちたいのともう一回ねビュッフェの方取りに行こうと思いますはいこちらねアイスチョコレートをお願いしましためちゃめちゃ濃厚で美味しそうです はいこちらがですねオリジナルのトーストでございますそしてねステーキこちらね卵とかね他のものは一切なしでですねステーキを2つ持ってきてもらったものになりますはいということ で, ですねオムレツだったりとかですねねこちら、ね、チキンスープのヌードルそして甘いものも含めてですねはいトーストだったりステーキだったりとかエッグベネディクトとロブスターオムレツ持ってきましたのでいただいていきたいと思います はい、ということでね、いただいていきたいと思います。まずね、ステーキの方、いただいていきたいと思います。こちら、ステーキいただきます。うん、あ、柔らかい。ソースがめちゃめちゃうまい。うん、そしてね、ヌードルです。うん、なんかめっちゃ優しい味ですね。 うんすごい薄味でね優しい味卵はねピータンに入れてみました、うん、食べやすいピータンはい今ね GM の方は朝ね早くですけどご挨拶に来られてねレストランも今いろいろスタッフに指導とかねされてるみたいですね そこまでね、細かくやれてすごいなと思いますね。はい、じゃあね、こちら。ロブスターオムですいただいていきたいと思います。はい、中にもね、めちゃめちゃゴロゴロロブスター入ってる。見えづらいかもしれないですね。いただきます。うん。最高。すごいね。卵のまず優しい味がしてから。すごいね、ロブスターの香りが鼻に抜けてくる感じですね。 ソースと内緒がバッチリ美味しいこれなんかケチャップとかなくね食べた方が美味しいかもしれない、うん、はいそしてねエッグベネディクトいただいていてもういい感じですねいただきますうん普通のねなんかスモークサーモンより気持ち酸味が強めで個人的にはこっちの方がね食べやすくて好きですね美味しい そうそう、忘れてました。こちらのね、アイスチョコレート。この旅に来て、初めてね、アイスチョコレート、ホットチョコレートを経営をお願いしたかもしれない。最高。めっちゃ濃厚で最高ですね。美味しい。がっつり食べてから思い出しましたけど、シャンパンいただいてました。ノーマルシャンパン美味しい。まあ、セントリジスもそうですし、コのリッツ・カールトンでもそうですけど、 朝からこれいただけるのはもう本当にね最高ですね超なんかこれめちゃめちゃ美味しい飲みやすいはいでこちらがですねマレーシアのねトーストという感じですアボカドの多分ディップの上にねソースとオリーブオイルと卵とねチーズが乗っかってる感じのトーストじゃないかなと思いますいただきますうんなんだろうオリーブオイルのフレンチトーストみたいな感じめっちゃ美味しい はい。そしてね、スイーツですね。こちらね、ココナッツミルクにタピオカがね、入ったものになりますね。結構ね、東南アジアでは結構出てきますね。お、タピオカじゃなくコーンが入ってた。うん。面白い。タ ピ, タピオカコーンスープ。美味しい。はい。その他ね、地元のスイーツいただきました。うん はい最後ね、ヌードルとこちらのね、カレーで締めくくりたいなというふうに思います。美味しそう。いただいていきましょう。はい、じゃあね、いただいていきます。ヌードル。この、なんだろうな、混ぜそば的なやつ。うん。これは間違いない。めっちゃうまい。 そして、お肉。鶏肉ですね。うん。あとはカレーですね。多分これ、チキンカレーかなと思いますけどね。うん。美味しい。おすすのカレーが。牛ですかね。多分ビーフっぽい感じですね。うん。ちょっと甘みがある。なんかね、牛すじ煮込みみたいなの味濃いめのやつ。美味しい。 はい。ということでね、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。今日はね、どうしようかなという感じですけど、まあ、一旦ね、お部屋の方に戻ったり、まあ、周辺ね、散策したりとかね、していこうかなというふうに思います。今ね、幸い雨もね、上がっている感じ。また降ってきたのかな降ってきましたけど、まあ、ね、どうせプール入ったら濡れるんで、あの、メインプールの方には行きたいなと思います。はい。ということでね、これからメインプールの方に向かっていきたいと思います。結構ね、風はあるんですけどもね、あの、バギーもこうやってね、来てますんでね。はい。 さあ、いやー、ビーチもね、本当にね、綺麗ですね。まあ、ただね、すごく涼しい、今日は。はい。メインプールもね、楽しんでいきたいと思います。ということでね、えー、こちらのメインプールの方にやっていきました。結構ね、風強めなので、波がね、まあまあ、ある感じですね。はい。まあ、こんな感じで、昨日のね、あのー、お祭りがね、嘘のようにね、えー、落ち着いてしまっているような感じですね。はい。 だから普段はここね、こういう感じで、デイベッドみたいなのが、ね、置かれているという感じですね。ここはね、昨日ねパネルがあったわけですからね。はい。こんな感じですね。ここでね、プール入っていきたいと思います。いやー、冷たいね。めちゃめちゃ冷たい。けど、絶対ね、これはかなりね、はい、これはね、かなりインフィニティになってるんじゃないでしょうか。素晴らしいビューですね。 はい、最高です、本当にね、波がめちゃめちゃ強いですね、はい、もうね、下はもうこんな感じの絶壁となってまして、この角がね、やっぱり一番映えスポットじゃないかなと思いますけど、どうでしょう、最高じゃないですかいやここはね、ぜひね、あのこの角の方にに、ね、来てほしいですね。 はい。今ね、えー、プールの方から、ちょっとね、海の方に入ってみようかなというふうに思いますので、こちらからね、行ってみたいと思います。もうね、裸足で、全然ね、移動してきてる感じですね。はい。まあ、泳いでいくとね、向こう側のファミリープールまではめっちゃ近いかなと思いますけど、どうですかね。はい。もうここまで来たら、 もう砂浜という感じですね。あ、こっちもね、砂は当然細かいので、非常に、あの、安心な感じですね。まあでもね、ちょっとここら辺は中に岩があったりしますね。なので、とはいってもやっぱりね、ちょっと注意しないといけない部分はね、あるんじゃないかなと思いますけど、 まあ今日はちょっとやっぱり波が強い感じかなはいこんな感じですねああ海の方がねあったかいめっちゃあったかいですねでもね気持ちいいもうすぐねあのちょっと深くなる感じですねいやーでも最高ほら結構波来ますよ、うん ちょっと風があるからねあ。ちょっとね、このぐらいあると、小さいお子さんとかね、ちょっと気をつけないといけないですね。大人の方でもね、あの、どんどん潮がね、満ちてきてる感じなので、はい、ということで、まぁ、あ、ちょっとね、海にも、せっかくだったので、入ってきたかったので、やってきましたけど、プールの方にね、戻って、お部屋の方にね、プライベートプールの方でもね、遊んでいきたいなというふうに思います。 とということでねお部屋の方に戻ってきましたのでまあ残りね数時間ですけどこちらのプライベートプールの方でね遊んでいきたいなというふうに思います。最高<音声>はいといととうことですね今 フール等でね、楽しませていただいて、まあお風呂、シャワー浴びてですね、えー、準備万端という状況です。今ね、14時、もう時期回るところでですね、まああとね、2時間ね、ゆっくりさせていただこうかなというふうに思いますけれども、まあ総括としましてね、まあリッツ・カルトン、ランカールさんね、やっぱりね、リッツ・カルトンってすごいんだなっていうのを改めてね、えー、思った、えー、宿泊となりましたね。もうスケールがね、もうやっぱり、なんかね、もうすごい、すごいっていうことしか、まあ、もうちょっとね、言えない感じですけれども、 えー、まあ、それ以上にですね、やっぱりスタッフの皆さんのご配慮だったりとか、まあ、いろいろリクエストをさせていただいて、ご対応いただける姿勢だったりとか、まあ、そういったね、あのー、ホスピタリティ、まあ、日本とはね、またやっぱりちょっと違うんですけれども、リゾートならではの、まあ、海外ならではのですね、もう皆さん本当に気にかけていただいて、いろいろお話ね、えー、していただいてですね、あの、楽しんでるみたいなね、あの、お料理どうとか、あの、聞いてくださるのはもう本当にね、いいですね、コミュニケーションとしてはね。 はい。で、まあ、クアラルンプールからね、始まって、まあ、5泊させていただいたわけですけど、もう、どのホテルもね、正直、あのー、良さがあってですね、どこが一番良かったって言われて、なかなかね、えー、難しい感じではあります。まあ、好み的にはやっぱりね、私、リゾートのね、えー、ホテルがまあ好きなので、まあ、どちらかというと、リゾートホテルの方が、 いいというね、あの、最終的な判断にはなるんですけど、まあ、その中でもね、昨日のライブでもお話しさせていただきましたけれども、こちらのリッツカールとランカウイさんは、まあ、やっぱり一つ頭ね、えー、抜けてる良さがあったかな、っていうふうに思いましたね。まあ、お部屋がね、当然いいっていうのは、まあ、当然あるんですけど、多分お部屋がね、あの、一般的なお部屋であったとしても、あの、十分ね、満足いただけるホテルステイだったんじゃないかな、っていうふうに思います。まあ、ぶっちゃけた話ですね。あの、プライベートプール自体もそんなに長時間ね、入ってるわけじゃありませんし、まあ、ちょっとね、 あの、防震に帰ってね、あの、だいぶダメっていうことは書いてないので飛び込んだりとかね、まあそういうのはできるぐらいの、あの、良さ。まあ小さいお子様連れとかだったらね、あの、安心してね、遊ばしてあげるとかっていうことはできるかもしれませんけど、まあうちのね、えー、イいくんとかだと逆に窓とかちゃんとね、染み切らないと、あの、目を離したら危ないとかね、まあそういったデメリットとかもありますので、まあ人それぞれね、あの、良さ、えー、悪さというか、えー、メリットデメリットあると思いますんで、まあそこはね、 ご自身に合うね、えー、お部屋選びをしていただいて、まあ、そのホテルにね、楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思いました。はい。まあ、ランカウイね、いいんですね。またね、来たいなと思いますけど、まあ、他にもね、来たいところありますんで、またいつかね、戻ってきたいなということと、あとはね、本当に今回、幸いなことにですね、このリッツ・カールトン・ランカウイさん5周年記念パーティー、5イヤーアニバーサリーパーティーにね、参加することができてですね、まあ、こちらのね、ゼ、えー、ネラルマネージャーさんとね、 チームの方と写真撮ったりとかお話しさせていただくことがね、えー、できたっていう本当にね、あの光栄だなというふうに思いましたね。はい。これはもうね、パンダさん様々じゃないかなというふうに思いますけれども。まあそういったのもひっくるめてね、もう本当にやっぱり忘れられない最高のね、姿、え、勢、ー、になったんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、まあこれでね、もう日本にね、入るわけですけども、もうあとね、2時間ありますんで、2時間ゆっくりさせていただいて、えー、帰国日にね、